Peace back with another video. This is,、uh, <laughs> you know what? I'm sorry. Somebody broke it down to me, the name, like how to say, how to pronounce the name exactly. And I, I, I wish I just, I should have stopped the video and just looked for the name.、Um, but I'm not going to. I'm just going to try it again. Sa Sakura Gakuin Kien Kien. Kuan. Sakura Gian. Kuan. Guyan. Guyan. I know the name. I know, but I was. Don't worry. Don't worry. I got it. I got it. I got it. They're g o n n a probably be like, what the fuck? You can't remember the name? No, I. Don't worry. I, I, I, someone said it to me a few times, actually. Like, remember the name, fucker. This is how you say it. So, don't worry. I'm g o n n a remember it. <laughs> I'm sorry. Anyway, let me check this out. This is. Uh, pre class test wasabi prank. I think I've seen a little bit of this,、um, but、uh, yeah, let's see what they did. The full video now, 12 minutes long. so <laughs> 私たちのところに、ある提案を持ってレギュラー番組のディレクターさんがやってきました。なんか森先生に毎年されてないですか？と切り切りか。されましたよね。それを仕返しを、ね。やばい。ばい<笑>去年すごい悔しい思いをしたので、その悔しい思いをこの撮影で全部出し切りたいと思います。はい、去年卒業した4人の。 恨みをちゃんと森先生にぶつけていきたいと思います。卒業するまでに絶対やり返してやろうって思ってたんで、もうめっちゃう本当に嬉しくて、もう本当にもうニヤニヤが止まらないんですけど<笑>森先生をいろんな人に笑われるような感じにしたいです。ちょっと日々名前忘れられ忘れられたりとかしてるので、ちゃんと仕返しをしたいと思います。 私何回か泣かされてるんでその仕返しをこれでできたら最後の最後に中3なんでできたらいいなと思ってますなんかカたちのことをずっと舐めてるしだから本当に舐めないでほしいのでちょっと上から目線ででガツンとやりたいですね。<笑>私たちもそういう顔があるんだぞっていう「ああ!」みたいななる森先生の顔を見たいです。 本当に森先生はすごくいい先生で<笑>もう本当にいつもお世話になってるのでその分たくさん仕返しをしてあげたいなと思います<笑>、うん、こっちはそういう仕返しを、ねね、しないとここでレグラー 偽企画として森先生のお誕生日会を行いそこでドッキリを仕掛けようということになりましたドッキリへのステップは四つ先生のお誕生日が近いので「お祝いしたい」と言って誘い出す先生のためにお祝いの料理を作る料理の仕上げをする前に先生を連れ出すそのわけは 先生がいないいな間にに料理に辛いわさびを入れたいからなのですそしてその日がやってきました。森先生への怨念 ではなく、ドッキリへの熱い思いを胸に偽企画を始めますはい今日は日頃の感謝を込めてお料理を振る舞いたいと思いますイエーイせーの森先生イエ ー, イイエーイ い, や い, やいやいやいやいやいやちょっと怖いですよ<笑>なになになにこの感じはまず一つ目 森先生を誘い出すことに成功。誕生日パーティーをやりたいと思います。えー、みんなで、ね、手料理を作ろうと思うので、楽しみにしててください。二つ目、お祝いのための料理を作ることを伝えるのも成功。 のグループに分かれてそれぞれ一品料理を作ります A チームはこの5人作る料理はハム入り卵焼きそして B チームの五人が作る料理はアボカドベーコン巻きおいもあー素晴らしいソコンあーイソ 男らしい、ちょっと片手っぽい感じ。一体のつは何ができんだよ、お前。<笑>あれ。<笑><笑>ちょっと、きくじ。いやいや、角だよね、俺も角も、あ、もう、何すってやっちゃってんだ、<笑><笑>お前よ、汚ねえな。<笑>多分切るのはね<笑>切、切るのはちょっと見せ場だから、ちょっと見せて。<笑>乗せんじゃねえわ。<笑> どういうレシピなんだ、お前オロケです、これ終わってるわ、こっちのチームは、うんあーはい言ってください、言ってください、本当にえ、できるそれはだいぶミジンじゃない悪くない、悪くないミジ汁が出てくるちっちゃいよね止大事な汁を全部出し切るのやめてくださいいいや、いいや、マリ先生だからだからさ<笑>大丈夫、大丈夫い怖いもんじゃないから怯えるもんじゃないからいや おい料理が完成に近づいたときに仕掛け人が動いた森先生を部屋から連れ出しますこれがドッキリ成功への鍵となります手洗ったっつーの<音>手洗っ いやちょっとドキドキしたけど、ね、なんとか成功ここまできたらあとは最後の仕上げだけ仕上げの辛い辛いわさびを注入<笑><笑>あっ見えてるしうしようしもしじゃあ戻もう戻ってもう い, い, いいのかな で聞いててままますすす聞いてみますあ俺も行ききーーさあさらとメグ<笑><笑><笑>が必死に引き止めてくれたおかげで。 仕上げが完了。あとは私たちの孫校の囲った料理を食べてくれればオッケー。それじゃあ、森先生、どうぞ。森先生、いつもありがとう。そして、お誕生日おめでとうございます。今回は森先生のために、私たちが日頃の感謝を込めて料理を作りました。ぜひ。 ございます。なんかちょっと、ちょっと、普通に感、感動しちゃった、なんか。じゃあ、どれを、ど、どうしたら、これから一口で食べてください。じゃあ、じゃあ、まあ、すごい嬉しい、ハートが。早く食べたい。ああ、いいじゃねえかよ、お前、そこは楽しませてもらいたもじゃあ、行きます。 <笑>うんん美いい美味しいでもなんか美味ししいいい何これ何<笑> わさび入ってるよねこれね。入ってない。入っては入ってるのは認めてよ。<笑>じゃあ な, なん何の味なんだよ<笑>こ。こよだあのトマトソースっていうか、ね、トマトソースをつけ て, 食べて。この流れで食べさすこっちも。<笑>じゃあこっちこっち。これはどれでもいいですか。はい、こ, れこっちもじゃこれ一気に。<笑>一気に食べた方がい。い。はい、<笑><笑>いただきます。 ね、うん。<笑> すげえ嬉しかったのにえ、このために今日、はい、は, い は, いはい。俺を騙すための会今日やっぱりだってずっと騙されてきた、はいはい、そうだよテストとかテストとかテストとか<笑>それの仕返しなわけようですこれはそうですよで卒業生の分もちゃんと森先生に返しとかない と, と思ていて<笑>美味しいわけ<笑>ないないない<笑><笑>どうですか<笑> めちゃくちゃイラッとしてます<笑>っち、ね、わんまそうですいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいでい<笑>なるほどねすいませんいしたやし、はいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいただきまやいただきまーす、はいやいやいやいやいやいやいえ、ってはいやいやいやいやいや そいっぺんに食べてくださいなん で, で, すかですか食べてくださいなん食べてくださいみさん美味しいでしょ美味しいんですよ白井大丈夫白井<笑>泣いてるみ 見, 見てください白井ガチで泣いて る, あいてるあう<笑>あてこういう形 で, <笑> 菊, 池もうで菊池さんはどちらで<笑> が知らないわけねえだろって話なんで。君らのところにスタッフが行ったでしょ一緒にドッキリやろう。あの映像もしっかり見てます。十人の怨念がすごいですね、これね。まあまあやられませんけどね。で、エンジンまで組んでんだ、こいつら。い や, いやいやいやいやいやいやいや。待ってろよ。<笑>待ってろよ、こっちのセリフだからな。全部見てます。 お前らのドッキリななななないないないないなんか森先生の喜び方があまりにも本格的だったから、うん、もううちらもう信じきっちゃったのでもういントにさらにもちろんこのドッキリの流れからやります今年もやります学年末テスト That Was cute. I, I gotta, you know, what I gotta do? I gotta start watching it from like the, the beginning, like 2011 or something like that. I can't watch it from these random points and stuff because you know, I miss, I miss a lot or whatever. So, I'm gonna start from the very beginning and then go all the way down and watch all the videos.、Um, yeah, I like you know, why I like this teacher, he's a funny guy because he's always like. I don't know. Just that part just always makes me laugh. And he's like,、ah, ha, ha, and the girls,、eh. that shit. But it was funny. He got the girls back. I got you. I got you. I understand. On to the next before I go to work. <laughs>